待て待てーーーチーは朝から元気ねー。<笑> なんかないわねこがいるとへやがよごれるのがはやいのよね大そからもだいぶたったし。 よし、今日はお掃除でよ。<笑>よし、お掃除の心得、その一。汚れは見えないところに潜んでいるの。家具の後ろや下は念入りにね。いいち。今からお母さんお掃除するから邪魔しちゃダメよ。 面白い<笑>しばらく大丈夫さねさてと家具の後ろっていえばまずはここよねよっとわここにもほこりがほらこんなところにもよしまずはここからね はーい今度こそいい子にしててね。 しょうがないわね。使わないとこあった。<笑>ここが安心チな。さてと次は勝ち上の裏って湿気がたまりやすいのよね。たーよっと<笑>見逃さないわよ。あやっぱりいた。い<笑> 念しなさい。 遊びじゃないのよちー<笑>今のうちお掃除の心得その2窓拭きは泡が垂れないうちに素早くリズミカルにフフフフフフフフ 窓をきれれいいにするるのよよ<笑>ガラスがあるから取ら取ないわよ<笑>え、えー、<笑>外は念入りにやらなきゃね。<笑> だからちいあそびじゃないのおそうじの心得その3ゆかみがきはもくめにそってながれるように。 イがそのつもりならどんなよごれもゆるさない スーパーお掃除エンジェル、みわちゃん、参上行<音声>くわよち、ちネコモップワイパ ー, それそれー!それそれ、それそれ、それそれそそれそれそれそれそれそれそれそれ だけどなんか疲れたわあとは寝室と上の部屋か結構大変ね<笑>そうだお掃除の心得その4科学の力でパワーアップよいでよお掃除ロボお掃除を開始します頼んだわよ ふたりでいっしょにスペシャルおそう 最高のコンビねニャーフフ<笑><笑>出たわねはあ<笑>ほこり探知ほこり探知ほこり探知逃がさないわよお掃除 終わったわただい ま, だいまうわすごい部屋中ピカピカだねチー<笑>もお手伝いしてくれたのよえチーがすごいじゃないか、チーお利口さんだったのよね ー, にゃにゃーあチー そのお腹、すっごく汚れてる。ああお掃除の心得その五。お母さん、はい、ここは汚れた体はシャワーですっきり。